シちゃんはいそろそろシャワー浴びてきたらうんあとであとでじゃなくてもう今入った方が楽だって はい。というわけで、今回は、今回は、僕の、えっ、ー、と、お風呂を入って、上がって寝るまでのところを撮りたいと思います。シャワールーティンで、シャワールーティンを撮っていきたいと思いまーす。さて、翔ちゃんはどんなこだわりがあるのか。<笑> いつもシャワーを見たときどっから洗うんだっけ髪髪からなんかシャンプーにこだわりあったりするシャンプーは 特にどうですか<笑>ありますか俺はないよ俺もないです<笑>そうだね、でもどうだろうどっちでもいいシャ<笑><笑>ンプーは特にないかな リンスう<笑>うんどうした？はハ。 よし、は、え、い、ー、体、洗っていきますもう順番はそんな感じなのシャンプーして、うん、リンスして、うん、体洗って、うん、こんな感じかな上から洗っていく感じかなえ、顔は顔は、その後、うん、最後なんだ しょうちゃん、洗顔とかすごいしっかりやってるよね<笑>偉いなと思うあまりちょっと肌がつい強くはないので、うん、洗顔はやってます<笑>ねすごい泡泡これはそういうのがいいんだよね、うん 別あのシャワーを顔に当てるのは良くないっていう風に聞いたのであの手でコップ作って洗ってますおう、うん、よし、終わりお風呂上がってドライヤーをしようと思います はい、えー。というわけで僕もシャワーを浴びてきました。ゆっくりしようぜ。ゆっくりしよう。疲れた。冷気消すよ。うん。<笑> you <laughs>